ラディオ・ダイアローグ3月22日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログ4ピープルが配信しています「ラディオ・ダイアログ」本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして佐藤慶ですこんばん は, んばんはよろしくお願いします。 さああの今週も引き続き先週に続いて海外取材中ということもありました。 えー、事前に収録しした音声をプレミア配信で今週もお送りしています、はいえー、私たちがこうどこにいるのかどんな取材をしてきているのかということはあのまた私たちからこの「レディオ・ダイアログ」でも、えー、取材報告をしていきたいと思いますし、はいえー「ダイアログフォーピープルの SNS などでも現地発信現地情報の発信は、えー、していきたいなと思っているので、えー、そちらもご覧いただければと思います。 さあ、今夜のテーマなんですが、アメリカの戦争と題して、上智大学教授で現代アメリカ政治外交がご専門の前島和弘さんにお話を伺っていきたいと思います。えー、こちら事前収録となりましたが、えー、この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。 でいつもはここで、えー、冒頭ニュースからお伝えしているんですけれども、えー、今日は収録配信ということもありまして、えー、このままゲストコーナーの音声をお送りしていきたいと思います、えー、その前に私から簡単に前島さんのプロフィールをご紹介します前島、えー、さんは静岡県生まれ上智大学教授で総合グローバル学部長、えー、そしてアメリカ学会の会長でもいらっしゃいます、えー、ご専門は現代アメリカ政治外交、えー、主な著書はキャンセルカルチャーアメリカ貶め合う社会 アアメメリカ政治とメディアなどがあります、えー、先週も、あのー、少しお伝えしたんですけれども3月20日で、えー、アメリカによるイラクに対する軍事侵攻が始まってから、えー、20年という月日が経ちました。うん、でなぜあの戦争は起きてしまったのか な, なぜ軍事侵攻に踏み切ったのかそれが 現地に何をこうもたらしてしまったのかイラク側の視点はまた、えー、私たちの取材報告という形でおいおいまた皆さんにお伝えしていきたいと思うんですけれども、えー、前島さんにはそのアメリカ側の視点からあの時なぜそして今にどうつながっているのかということを解説して い, き た, い, いただいております、えー、それではここで事前収録した音声をお聞きください前島さんどうぞよろしくお願いいたしま す, しますはい あのー、今年の3月の20日で、えー、20年前ですね2003年の2月、ね、あ失礼しました2003年の3月の20日アメリカがイラクにこう軍事侵攻に踏み切ってから20年という月日が経って。 であの私はあの当時高校生で、はい、もうニュースを通してしかあの現地の様子というのは触れることができなかったんですけれども、はいまあ、その前にこうアメリカのこう同時多発テロがあってでアメリカが言うところのその報復攻撃にアフガニスタンに対してこう踏み切って、はい、でそこまでは高校生なりにあの、まあ、流れをこう理解していたつもりだったんですけれどその次にどうしてイラクっていうのがこう私の当時の印象ですとこう 若干こう唐突にも思えたんですよね、はい、でこのなぜそもそもアメリカがイラクに対して軍事侵攻に踏み切ったのかその背景というのは前島さんいかがですか、はい、もう20年なんですよ ね,、はい、からねあの私もよく覚えております私自身は、えー、2002年の4月に日本に戻ってきました、えー、9-11 を経験したアフガン戦争が始まって、えー、まだアフガン戦争は続いて 続いていると言いますか、まあ、大きな戦闘がちょっと終わって、そうんえー、いう段階で帰ってきたんですが、えー、イラクまで2002年、まあ、その2002年4月の段階から2003年3月、アメリカ機間の19日、日本時間の20日あの段階までは1年以上あるわけですけど、うん、1年ぐらいあるわけです。これ何が、何かっていうと、やっぱり911の言ってみれば、 何とも言えない熱狂がまだ続いていたと。こういうことだと思います。一言で言いますと。えーえー、っとお、日本で行きます。日本だと結構それはやはり、えー、っと、アフガン戦争まではわか、なんとなく流れは分かるという流 れ, な、うんうん、流れなのかと思います。ただ一方で、えー、っと、アメリカの感覚だと、いや、アフ ガ, アフガン戦争 で, では、だいに あれは、オサマまみラディンをまだ捕まえていない段階で、とりあえず大きな戦闘は終わった、タリバン政権は追い出したっていう段階でした。で、ただ、それで話し、果たしてアメリカが平和になったのか、テロがまだ続くんじゃないかっていう状況が続いていたっていう形だと思うんですよね。の、なんとも言えない熱狂、その熱狂の中で、次のテロリストはどこだ っていうと、どうもサダム・フセイン、当時のイラクの、サダム・フセインが核に手を出してるんじゃないか、そんな噂ずっとずっとあって、うん、それは噂段階であって、まあ、どこまで本当かわからないところですが、えー、化学兵器を使ったんじゃない使制、えー、作ってるんじゃないかとか、いろんな話があって。で あの話はちょっと前後すするんですが私はまだワシントンにいたときに、えー、911の直後、えー、1か月ちょっと後に炭素金騒ぎっていうのがありました。あ, ありましたね、えー。これはもう、いやい、威楽だなんて話もみんなしてたんですね。結局のところ、はい、威楽ではなくて、アメリカ国内の、お国内ド、えー、いわゆるところのドメスティックグローンといいますか、えーとはい、アメリカの中でのテレビー。 ホームグローンそうですね。はい、トムステックグロン、うん、ホームグローンのテロリストだったんですよね。えー、ホームグローンテロリストだったわけですけど、ただ、イラクだろうみたいな話も出ていた。なんていうのか、うん、言ってみれば、集団的に何か熱狂の中で、えー、すごく人々が不安になっていた。えー、テロは絶対まだ終わっていない。まだ大きいのが来る。明日にもっと911みたいな、911以上のものがいつ来るかわからないっていう状況が続いていて、それが、 一年後にえ、うん、えっ、ー、と、その、大量破壊兵器だ、持ってるぞっていう話で WMD という言葉、weapon、う、of、ん、ィ a s ラ destruction ですよね、うんえー。あの話を、まあ、アメリカ政府の中の一部が、いや、これはそうだっていう話で持ってきて、それで大きくなっちゃったところがありますよね。ただこれ、うん、安田さんもご案内の通り、そのネタがガセネタだったわけですよね。そうですねもも。このガセネタどっから出てきたかっていうと、えー にサダム・フセインに対してすごく反発を持っていた、サダム・フセインに、えーいやえー、と非常につらい思いをして、えー、反体制といいますか、いじめられてきた人々が、えー、アメリカに亡命して作り上げた出来上げのものをいっぱい持ってきたわけですね、写真とか。うんうんうんうん、それをそのまま信じてしまったっていう、インテリジェンス、あのえー、それを確認する情報機関の弱さが。 圧倒的にこれ原因になっちゃったわけですね。それであれだけの多くの人々が亡くなっていった。まあ、アメリカ国内だけでも、えー、どうでしょうかね。えー、っと、あえー、イラクで、えー、どれぐらいだろう。えー、っと、まあ、一説、いろいろあります。ねね、あの、えー、っと、アメリカ、 あのイラクの中でも4500みたいな話がああ、米軍だけで4500。イラクの人々を含めたらもう20万人ですね。それ以上。あと、えー、イラク戦争ってもう一つ契約、あの、軍事契約の契約の、えー、受け負い会社とかいっぱい連れてったので、これも5000人ぐらいなくなっていて。えーえー、まあ、いろいろ、その20万、それ以上、もっと多いかもしれない。30万ぐらいかもしれない。その人の命が、 えー、嘘ガセネタでこうなっちゃったんだっていうそれを生んだ熱狂ってやっぱり何なんだろうっていう今ね、えー、あれから20年たって思いますよね。そうですねではその熱狂前島さんが今おっしゃったこの熱狂の渦のようなもの、まあ、言ってみればそれがこう自分たちがまた攻撃を受けるかもしれないとい う, こう、はい、恐怖とつながってのこう まあ、ことになってしまったのではないかというふうにこう感じますけれど、はいはい、そのね、今日果たして国際社会は止めることができなかったんだろうかというところ、当時のまあ国際社会といっても非常にこう広いですけれども、はい、各国の反応というのは、これいかがだったんでしょうか、うんあのー、こうなんとなく感覚、い や, もうえー、とかやっぱり、えー、と簡単に言うと、一番反対したのがフランスであって、うん、イギリスの方はアメリカと一緒にやっていきましょうになり、えー と、おう、まあ、に、三十数カ国、えっ、ー、と、アメリカと、えー、こう、有志連合。 っていう言葉だったんですが、同じ、えー、と方向性で行くよという形で、この戦争に入っていったわけ、入っていた国もいっぱいあるわけです。日本はアメリカの立場を応援すると、うん、まあ、憲法中条があるので、当然、えっ、ー、と、軍隊、えっ、ー、と、自衛隊を送ることはできませんけれども、えー、平和構築の時にはそれはイラク特措法でやりましたけれども、うんえー、とりあえず、あの、日本も支持を し, たしておりましたけど、30カ国が有志連合で行った。ただ、他の国は冷めていた。 わけですね。あの、えっ、ー、と、サダム・フセインが、えー、化学兵器を作っていたこれでしょっていうような、この、い, ろいろ写真をこう、当時、パウエル国務長官が見せたんですね。えー、あの、2 0 0二千三3月、2月の頭です。1ヶ月ぐらい前に。えー、これはもう本当に、えー、間違いない証拠なんだ。えっ、ー、と、まぁ、あえー、バスケットボールのスラムダンクなんだ。 こんなスラムダンクほど、スラムダンク系のすごい情報を持っていて、これを見たらみんなそう思うんだって言っても、写真見てよくわからなかったんですね。うんうんうんまあ、それ熱像の写真なわけです、ね。熱像とか関係ない写真つけてるわけですけど、なんでこれが核兵器だって、なんでこれがそういうふうになってくるのか、さっぱりわからなかった。 という形で、これじゃ分からんと思った国が、まあ、フランスで、ただアメリカの同盟国とかアメリカ と, との関係を保つために多くの国はこれを賛成していったと。ただ国連を全体を動かすことできなかったわけですね、えー。国連の決議としては絶対動かなかった。えー、むしろ反対する国も増えた。 えー、今となっては、えー、当然反対するでしょうと思われるかもしれませんけど、当時ロシアとか中国は意外とアメリカと同調してたんですが、はあ、ロシア中国が反対して、フランスも反対して、うんえー、そんな形で、えーえー、とジョニー・ディ国の中でかなり割れたわけですね。えー、そうでした。えー、で いや、あの、そのさ、えー、パウエル国務長官。これ、実は、あの、これも、あの、安田さんもご存知、ご案内だと思うんですけど、えー、その、軍人でして、もうその前、湾、うんうん、ンガン戦争、90年、91年の、あの時には、まあ、一、え、部、ー、トップとして、軍のトップとして、えっ、ー、と、こう、オペレーションをしていた司令塔だったわけですが、うんうんえー、この人は、むしろ、サダム・フセイン政権に対して攻撃をするのに、かなり否定的な、 軍人って意外とそういう人もいるんですよね。えー、そもそも否定的で、これじゃあ、あの、ちょっとした理由、ちゃんとした理由がないからダメだよと言い続けていた。逆に言うと、ブッシュ政権の、当時ブッシュ政権なんですが、えー、GW ブッシュ政権の中で、やれやれ、いけいけっていう人たちがいて、これは、ラムズフェルド国防長官、うんうん、えー、とか、ケーニー副大統領、はい。えー、あと、当時の言葉で言うと、ネオコン、今もまだ復活しておりますけど、これまた後で申し上げますけど、えー、ウォルフォーウィッツ、えー、国防 副教官とかですねあのボルトンこの間トランプ政権にも言ったけど、えー、っとあとは、えー、っと何かこう上がってくるこのメンバーがやれやれと、えー、これはアメリカが世界のためにいいことだから、えー、自由医学の自由のために入っていくべきだっていうレジームチェンジ体制変換していけばいいんだ。 で、さらに言うと、予備的に予防的に、プリエンプティブにやっつければいいんだ、みたいな、どうせ悪いことするんだから、えー、多少証拠が上がってなくても入ってしまえっていう、その連中がいる中で、パウエルさんって一番慎重で、いやいや、そんなことはまずいと言ってた人たちの人なんですが、ちょっと呼ばれて、うん、いや、インテリジェンスですごい情報ができた。お前が説明すればみんな納得するからって言ってえ、国連に行かして、とりあえず説明したわけですが、ま、う、た、ん、後々聞いてみたら、かなりインテリジェンスの情報というか、 ちょっといろいろ曲がったところで 副, 副大統領経由できた情報とか、あとあとあのパウエルが自分でじ、えー、と反省してるんですよ。そ、ね、これは怪しかったんだ。 えー、あとで、こんなひどいことしたんだって自分で反省するわけですよね。ですので、一番反対している人が、あれだけ言ってるからっていうところで、国民、そして世界を説得するために出ていったわけですね。で、えー、そのパウエル亡くなって、まあ数年ですけど、多分、あの、本当に一番最後、あの、心残りはと、えー、人生の心残りにこのことをずっと言ってましたよね。うん。ですので、国際社会も止めれなかった。えー、パウエルがそう言って、国内も、えー、まあ、パウエルが言うんだからになっていて、国際社会もなかなか、 怪しいなと思ったけど、こんなわけわかんない写真じゃ困ったって思ってたけれども、とりあえずアメリカを許してしまった。えー、当時の熱狂とネオコン。 ネオコンというのは、えー、通常のコンサバーティブ、通常の保守っていうのは、そんなに、えー、どこかすぐに攻め込むんじゃなくて、慎重に勝てるところだったり、アメリカの国益のものだけやっていく、えーえー、っと、こう入っていく方なんですが、新しいネオコン、うん、ネオナコンは、えー、っと、体制変換して民主主義を世界に広めるんだ。えー、予備的に、えー、っと悪いところは潰すんだみたいな、かなり強引な。 動きをしていたわけですねですので今からか振り返ってみればあれ何だったのアメリカの中でもみんなこういうわけですね。うん、あれはもうアメリカの歴史の中の汚点中の汚点、えー、というふうに見てるわけですね。うんその根拠のない情報あるいはその、はいまあ、非常にこう。うーん 言ってみればこう荒っぽいやり方でこの軍事侵攻へとこう踏み切っていってしまった中でそのイラクで先ほど触れていただいた通り本当にこう数十万とい う, こう命が奪われていくということはまず非常にこう深刻だと思いますしあのそれをこう前提にしながらも一方でそのイラク派兵をこう振り返ってみるとまあ 結局2003年にこう軍事侵攻に踏み切った後も、なかなかイラクが安定しない、イラク派兵が続く、はい、でその中で兵士たちもこう犠牲になり続けるわけですし、はいその、生きて帰国をすることができた米兵たちの間でも、はいこのあの、PTSD の問題、非常に深刻だということが指摘をされてきましたよね。こ、はい、の点については、マ島さん、いかがですかあこれはもう。 BTSD で, ですよね。あの、それはもう、えー、それだけの極限状態なわけですよね。うん、で、あの、戦闘そのものは、えー、2003年3月、アメリカ時間の19日に5の20日にスタートして、えー、っと、5月1日に、もう大きな戦争は終わったんだ。 えっ、ー、と、目標は達成されました。ミッションアコンプリッシュ と, と, と書いた大きな、えー、旗のが、えー、米、アメリカの戦艦かなんかの上で置、えー、いて、ブッシュがその、ブッシュ大統領が、我々は勝ったんだと、あよかったみたいなこと言ったんですが、問題はそれからなんですよね。ーえー、っと、とりあえず、えー、不正義はまだ捕まっていなかったけれど、逃げそれから逃げて、えー、っと、半年以上後に捕まる、捕まって数年後に、えー、っと、あ、それからあの、 えー、と裁判になって処刑されていくわけです、2005年に処刑されますけれども、はいえーえーと、いずれにしても戦闘が終わったんだ、だけど、その後の国づくりとか全く考え な, なかったわけですよね。とりあえず、えーと、民主主義を広めるんだ、悪い政権を潰すんだっていうネオコンの人たちも、うん、その後どうやって立て直すのと、イラクってやっぱりあの、えーとまあえー、不正院政権、えー、ス, ンスニ派で、ただ、ヒーア派の人たちもいっぱいいる。えーで クルドの人たちもいる。一部、あの、トルコ系の人たちもいる。で、あと、あと、あと、いろいろ入ってくるアルカイダ、まあ、まあ、昔も言いましたけどえ、IS の人もいる。なかなかもう複雑になっていって、うん、えー、そんなところを簡単に収まるわけがないわけですね。ですので、えっ、ー、と、米軍が国づくりをしていくわけですが、国づくりのことなんか考えてないわけですよね。うん、で、その考えてない人たちのところに、えー と、あの、インスタント爆弾といいますかね。あの、簡易的、簡易な爆弾をてえ、えっと、車の人にパッと置いといて、爆破、爆破される。えー、そして命を落とす。えー、いつそれがどこで来るかわからないっていうのは、これはもう PTSD です。あの、アメリカの、どう言えばいいですかね。国にとっての PTSD もあるけど、個々の、えー、戦闘員にとっても PTSD です。えー、イラク戦争っていうのは。えー、っと、最初、か、えー、っと、3月20日から5月1日までは、 全く、全く、まあもちろん命は な, なくなりましたが、えー、なくなって大きくす問題なんですけども、それじゃなくて、それ以降の理不尽な国づくり、国づくりをしてもそんなに歓迎されなかった。うん。投げてるかわからなかった。とりあえずみ、選挙をやって民主主義の国にするっていうことなんですが、そんなこと簡単にできるわけがないと。で、 当時のことを覚えてるんですけど、あのー、ブッシュ大統領、あのー、もう言っておりましたし、他の人も言ってました。我々はあの日本という国を民主化した経験がある。はい、こそこで引き合いに出されてましたね。そうなんですえっ、ーえー、と、見事にあの国は民主化した。えー、もう一回、このイラクという国でやって。 やるのも、中東でデモクラシーが栄えるのは全く問題、あの、それこそ我々がやるべきことなんだって言ってるんですが、それはちょっと一緒に引き合いにしてもらうとなかなか複雑で、うん、えっ、ー、と、やはり中東の複雑なその宗派と言いますかね、その関係と日本という国はやっぱり比較にならないと。えー、そもそもの、まあ、いろいろな貧富の格差とかいろいろあって、えー、やっぱり、えー、我々日本が引き合いに出されましたが、ちょっと違うよねってみんなこう首をかしげていて、 うん、当時もう終わっちゃった番組で「サンデープロジェクト」という番組があって私は見 て, あの見てた方です出 て, てたわけじゃないですか。えー、で宮沢を亡くなりましたが 宮, 宮沢さん昔の首相がテレビ出ていて、えー、そのいやイラクアメリカっていうのは、えー、どうも日本日本の成功体験でいってそれをイラクに押し付けようとしてるけどありえないよねって宮沢さんが、うん、宮沢さんっていうのは当時えっ、ー、とおー 第二次体制の時に、えー、アメリカが、えー、日本を占領した時の通訳とかしていた外務省で、そういう人ですのでよく分かっていて、いや、それは同じにしちゃったら、 ありえないよみたいなことを言ったのは、未だに記憶があああ、あの、かなり顔色を変えられて言ってたのを覚えてるんですけど、うんうん、その通りだと思うんですよね。で、そこでいろいろ国づくりをする。国づくりの専門家でない、えー、軍がやっていくわけですね。なかなか難しいですよね。で、攻撃される。えー、っと、その攻撃も急にいつどこか来るかわからない。 えー、それはやはり、えー、どの戦争に行っても PT PTSD はあります。うんえーえーえー P、PTSD ですね。ポストトラマティックストレスディスオーダ、えーは常にどこでもあります。ただ、えっ、ー、と、このイラクというのは普通の戦場じゃないところが急で、急に爆発すると。 いつ来るか分からないん、この怖さだと思うんですよねあの先ほどおっしゃったように、そのありえないということがこう積み重なってきたわけですよね、はい、その軍事侵攻にこう踏み切る前、その後の、まあ、占領の、うん、言ってみればロードマップのなさみたいなところもこ、はい、含めてですけれどで、先ほどご指摘いただいた通り、そのこれからこう軍事侵攻に踏み切るんだ、なぜなら、 不正院政権は大量破壊兵器を開発しているはずだからっていう、その格好好好きの大義名分となっていたものも、はい、未だに見つかっていないわけですよね。あの、嘘だったっていうことが見つかったっていうことだと思うんですよね。そうですね。あ の,、えー、あの写真を作った人が、えー、アメリカのメディアに、いや、あれは私があの作ったいい加減な写真なんですよっていうのが、あれ2008年か7年ぐらいに出たのかな、えー、そういう報道がありました。ででですのののアメリカの中でこれあの えー、アメリカの国にとっても、イラク戦争、まあ、アフガン戦争もそうなんですが、特にイラク、イランの方、あ、えー、イラク、イラクの方ですね。えー、イラクの方は、アフガンもそうですがそれ以上にイラクっていうのは、カネクエムシであり、えー、無駄な命を、それはアメリカ軍の命もそうだし、えー、と、イラクの人々もそうであります。ですので、無人道的にもおかしいし、戦略的にもおかしい、うんうん、えー、っていう話でありました。で、え、大量破壊兵器も見つかっていない。これあの、何がおかしい かったんだって反省そのものはアメリカ、どう言えばいいですかね、えー、イラク戦争がちょうどおかしくなりだした頃、えー、2004年から5年にかけてでのアブグレーブ収容所のとんでもない虐待のお写真が出ました。はいはい、このたりから一気に状況が変わったんでですよねでそれまで え、例えば2004年にブッシュが再選されているように、イラク、イラク戦争がんばれ頑張れだった。世界中が、いや、おかしい戦争だ、やめよやめよこれはもう、単位がない変な戦争だってみんなわかっている中で、アメリカの中ではまだ頑張るようだったんですが、えー、アブグレーブがわかったのが、えっ、ー、と、2004年の6月か5月ですね。まだせ、えっ、ー、と、その本当にいろいろわかってきたのが秋ぐらい。うん、で, でちょうど選挙が終わった。 た後ぐらいからこれ何なんだって話になり、えー、物資は再戦されたんですが、ぜもう一気にこのイラク戦争おかしいなっていう反省の時代になって、で大量、えー、破壊兵器は見つからない何が悪かったんだ。 で、2006年の中間選挙では、上下上院共和党を落として、えー、その後、イラクスタディグループ、イラク研究グループっていう形で、何が悪かったのかって、国を挙げて、莫大な、あの、えっ、ー、と、資料で、ここが悪い、あれが悪いって、これぐらい熱いのかなこれぐらいって聞いてらっしゃる方は分からないと思うんですけど。あはい、あ今、どうでしょうね。7、8センチぐらいを示してきましたか、ね野。野球のボール、はい、野球のボールを握るぐらいの、はい、あれぐらい、あ、分厚いものを、をを私もあの手にしたことは、 あるんですけど、えー、それぐらいの本にして、えー、ありましたもう、えー、ところどころ全部おかしいよ。あのそもそも嘘っぱちの嘘っぱちで、しかも怪しいネオコンが、えー、これを組んでいて、いえー、そして。えー 最初の戦闘を勝つ戦略はあったけど、それ以降全くない、これもありえないし、えーと、インテリジェンスもめちゃくちゃだみたいなこと、いろいろ書いてあって、えー、その報告書で、それからもう基本的にそれが、まあ、検証というか反省になっていて、さらに言うと、これ自身がトラウマで、あのこれはあのシリアに何回もあの足を運ばれている安田さんにとってみれば何とも言えないところかもしれませんが、あの例の、えー とお2013年かな、えーっとお、オバマ政権が、例の、えー、っとシーアでアサド政権が反対政派にか毒ガスを使ったと。化、はい、学兵器を使ったんじゃないかっていうところありましあの時に、えー、っときに、えー、これはもう一線を越えた、レッドラインを越えたんだと。 おいうふうな、まあ、レッドラインを言った後にレッドラインを超えたんですが、ですので、えー、シリアに攻め込むということをみんな想定して、えー、2013年の夏かな、えー、9月の頭だったと思うんですが、えー、戦争直前という感じ、私たまたまその時アメリカにいたんですけど、えー、それを私も感じたんですが、ただ、 いや、イラクで失敗したから、ちょっとした情報では、えー、その反体制派の人たちを守るためにアメリカがあそこで、えー、シリアに踏み込むことはまとうって議会に、議会の声を聞くよって形で、オバマ政権が動かなかった。 えー、さらに言うと、えっ、ー、とそ、それ以降、アメリカ軍事作戦に対してすごく慎重になっていて、えー、今回のウクライナも、えっ、ー、と、ウクライナがかなり、えー、と2月24日の侵攻があった後に、米軍は送らないけれども、武器を支援するという、えー、言ってみれば、イラクのトラウマの 20年なんですね、えー。イラクのトラウマで、えー、軍事作戦とか、いや人道支援含めて、えー、人道的に、例えばシリア、えー、アサロ政権に何かしないといけなかったのかもしれませんが、これも見送ったと。えー、各国みんなこれアメリカがシリアに攻め込むんだろうと思っていたのが2013年 の, 13年の9月ですが、イラク戦争の、えー、教訓といえば教訓、えー、情報がすごくしっかりしてないとダメだ。 っていうういやそれにアメリカの国民もみんな戦争に対して嫌がってるんだってこの2つでやっぱり入っていかなくなった。えー、検証もそうだけど反省は強いと思うんですね。その反省が果たしていいかどうかは全く別問題で、えー、それで深夜でえー、っとえー、奥の命がなくなってたり苦しみを思いをしてる人いっぱいいるわけですものね。 イラクに対するこう軍事侵攻のように他の国家にこうずかずかとこう土足でこう踏み込んでいくということも違いますし、はい、一方であのこうした、まあ、殺戮が起きてしまっているようなこう地に中途半端に関わってしまうというものもまた新たなこう犠牲を生み出してしまうといいますか、まあ、例えばその2011年のこう12月にイラクの中流弁軍、はい、一旦はこう部隊が撤収、はい、ということになって だと思うんですよね。はい、でところが、その撤収してそこにこう力の空白ができて、はい、でそこで新たなこう殺戮が起きていく中で台頭していったのが、まあ、過激派勢力のイスラム国だったという流れがあったと思うんですが、はいはい、もう民主かどころかとい う, こうところだと思うんですけれど、はいはい、この流れ自体、この経営自体、前島さんはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。 これも、その、妙な、中途半端なところにしちゃったんですよね。やっぱりイラク戦争の反省は、これは知ってもらわないといけないわけですけど、これ、こうです。あの、えー、ブッシュ、えー、オバマ政権は2009年1月20日にスタートしてますが、えー、ブッシュ政権、は、えー、あの、イラク戦争を起こした方の政権ですが、えー、これの意図としては、もうそろそろ撤退させながら、米軍は、えー、どうですか、ある程度残して、 えー、国づくりを一定程度して、そこで出ていこうと。アルカイダを抑えた。えー、と、各宗派のバランスを取った。で、えー、でも米軍出てしまうとまずいという形で、それをおそれをメッセージとしてオバマ政権に置いといたんですが、いや、これはもうイラクス戦争は間違った戦争であって米軍、米軍が行っちゃいけないんだってことを意識して撤退しようとした。まあ、それ、そして、えー、もう案の定 IS が出てきたと。と いうことなんですね。で、これはもうみんな予想していて、うん、そして、これまたオバマ政権、あの、取ってつけたように、っていう、米軍また少し戻したんですよね。で、抑えるために。うん、IS を戻し、IS に対抗するために戻したという。なんて言ってんでしょうかね、あの、本当につけ焼き場でいろんなことやってた。なんという、えっ、ー、と、まあ、イラク戦争後の混乱 えー、そもそもの熱狂が、熱狂がおかしな方、熱狂が変な方に行って、えー、その熱狂から、えー、なんていうかな、間違った方に行って、それに対する反省で、えー、ちゃんとすることもできなくなっちゃったわけですね。うんうん、やっぱり米軍行ってそこでコントロールしてないといけなかったんだと思うさ、数年間は。えー、でも力の空白やっぱできてと。IS が出たまた米軍が来る。なんかわけわかんないことをしたわけですよね。うん、えー、非常にこう中途半端な動きっていうのがございますよね、うん。どうでしょうかね、ちょっと余分なことを言うと、えー、 医学戦争がなかったら、どうでしょうかねえー、シリアあたりはちょっとボスニアみたいな感じ。まあちょっとエベ軍遅れましたけど、えー、っと、 あの国際政治で 保, 保護する権利なんていう変な言葉がありますが、大国は人、えーえー、っと、こう、人、えー、人道的にとんでもないことがあったら、そのと場所を保護しに行って助けないといけないんだっていう、えー、そういうのが国際法的にいろいろ考えられてるんですが、多分そこのことを言って、はい、えー、っと、シリアには控え入ってたと思うんですよね。あるいは、イラク戦争の場合はこれ保護する権利じゃなくて、そもそも自分たちがやった責任なので、しっかりやっていかないといけないって話だと思うんですが、うん、なかなか、 今につながるアメリカファースト的なのがオバマ政権の時も見えていたわけですよね。なるほど。まあ、そもそも の, そのデマ、その真実ではないようなこうあの情報から始まった軍事侵攻はもちろんのこと、先ほどおっしゃったような付け焼け場のこう対応、対応がまた新たなこう犠牲を踏み出していくという非常にこう悪循環に陥ってきたと思うんですけれど、はい、あのそのアメリカに こう、責任を問うということはもちろんそうなんですけれど、先ほど少し触れていただいた通り、そのもう真っ先に、こう、支持した国々のうちの一つが、 日本だったわけですよね。はい、で私も初めて、まあ、イラクのこう北部のクルド自治区を訪れた時に、まあ、実際にそのイラク戦争をこう経験したあの方から、まあ、女性の方だったんですけれど、まあ、今のこうイラクの混乱があるというのは、まあ、イラク戦争によるところが大きくてでそれをこうアメリカをこう、まあ、先に、まあ、あの追っていったこう日本に責任はないだろうかということをこうはっきりあの言われたことがありました。 ところが、その日本の中では、あのまあ、例えばその分厚い資料を作って反省したところでこう奪われた命はもう帰ってこないわけですけれども、やらないよりはやった方がいい。でも、日本はというと、17ページの報告書が作成されて、はいまあ、あの首相や当時の外務大臣にこう聞き取りをすることなく、そのわずかな報告書が作成されたのみということで、これ自体、 前島さんはどういうふうに捉えていらっしゃいますかうん、まあ、日本は、その、有志連合で入ってなかった部分で、やっぱりアメリカとかイギリスとかに比べれば、えー、イラク戦争へのコミットメントは少ないわけですね。圧倒的に少ないので、それは、えー、ある程度、あの、日本がやることも少ないのかもしれませんが、でも、あれは何だったのかと。その時の国会答弁とかですね、あの、小泉さんが有名なのが、えっ、ー、と、 イラク、その、米軍、えっ、ー、と、イラク戦争、大きな戦争が、戦闘が終わった後に、えー、っと、イラク特措法を作って非戦闘地域だと。そこには、日本軍が入ってくるんだあ日本軍じゃない。すいません。日本軍じゃあませんね、えー。自衛隊が入ってくる。自衛隊が入ってくるいう話なんです が, が、はい。でも、あの、他の国からすれば、それは日本軍なんですよね。えー、日本軍が入ってくるわけですが。 非戦闘機器ってどんな機器なんだ小泉さんが言うには、いや、日本軍、日本軍じゃないすいません、えー。自衛隊がいるところが非戦闘機器なんだっていうわけわかんないことを言った、ね。ありましたね、はい。あの、やっぱりそれのところ、あの、すごくご都合主義の話だったんだと思うんですよね。えっ、ー、と、イラク特措法で自衛隊陸自、陸、えー、と空自が行って非戦闘機体に、まあ、人道的復興支援に行ったわけだけど、4年間の次元日報で行ったわけですけど、あの時のそのざまな 国会答弁はど う, たどうだったのかとかあですね、このことですよね、えー。で、もう一回検討しないといけないし、そして、えー、っと、イラク戦争がちょうど20年目、その時あの実は日本はもう一つ別の アメリカと違うトラウマを抱えていて、えー、それは湾岸戦争のトラウマというやつで、湾岸戦争っていうのは日本は130億ドルお金を出した。えー、あだけどあんまり歓迎され、えっ、ー、と、クウェートがサダム戦を追い出してくれてありがとうと新聞国の中に日本の国の名前がなかった。あだから日本ダメだよね、みたいな話を日本はしていて。まあ、そのこと自身は、えー、たまたま えっ、ー、と、どの国を入れる入れないかにどこまで意図があったのか何ともわかんないって検証が10年ぐらい前かな、東京新聞かなんらにあって非常に面白かったんですが、うん、要するにそんなに日本を、えー、書かなかったことに別に感謝、実は日本には感謝してるんだけどたまたま出てないだけだみたいな話になったんですが、えー、その内容としては。ただ、とは言えながら、えっ、ー、とおー、その湾岸戦争でやっぱり日本も気を流さないといけないんだ。気を流すのはいかないけど、あるいは汗流さないといけないんだ。お金で解決 ですよと思うやり方いけないんだっていう。はい。ースオンザグラウンドが求められた。ブースオンザグラウンドなんだ。商材、うん、フラグなんだ、うん。旗を見せろという、うん。まあそれを見せに行ってあるのがそのトラウマの、えー、なんていうかなえー、クエそのワングァ戦争以降をえっ、ー、とおいろんな形で日本は。えー 平和構築だったり、えー、どうですかねあとは、えー、総会定や、えーっと、総会定などのか、えーっと別に、軍事非戦闘地域の対応っていうのを外に出るようになったわけですね。これも日本にとって大きな変化なわけですが、多分むしろイラク戦争の話をすると、そちらの方に行くと思うんですよね。日本で。あれはどうだったのか。いや、日本としては頑張りましたという。なんか、そもそも反省すべきところが、反省じゃなくて、頑張 った話になななっちゃゃううんんじゃないかなと思うんですよねでただあの国会答弁そして、えー、アメリカの情報をどこまで検証したのかをもう一回しっかり検証しないといけないんですよね。あのそれは そ, そうだと思います。湾岸戦争 の, その日本はあんまり感謝されてないんだって話そのものが、えー、ジャーナリストのいろんな検証でいやそんなことないようになった。 のののが今だと思うので、えー、このイラクの話もおそ遅くなってもいいのでもうう一回検証すべきでしょうねうん、まあ、イラク の, その自衛隊の日報のこう管理のずさんさみたいなものが後にこう明らかになって、ね い, ねね、いきますし、はいまあ、それをこう検証していくと非常にこう一触即発といいますか誰かがこう負傷したりですとかあるいは命を奪われていてもおかしくない事態が本当はあったのではないかということが浮き彫りになっていくんですけれども、はい、なかなかそこにこう切り込み切れていないです しあの広がって日本国内をこう見たときに例えばその2004年ですね、これは、はい、あの沖縄国際大学に米軍のヘリが墜落したということがありました。はい、でこれもやはり、まあ、イラク派兵によって非常に部隊、まあ の, の中がこう疲弊している中で、えー、起きてしまったということを指摘をされてきましたけれど、はいまあ、そうしたことも含めてこの、うん、アメリカが 踏み切ったこの軍事侵攻が日本にもたらした影響というのはどういった えっ、はいはいえー、と、あの、えっ、ー、と、二点、一つ目は今の、ま、まさに直接のその、えー、沖縄国際大学の話なんですけど、あれはあの、やっぱりイラク戦争の真ん中で、えー、不天間がフル回転だったわけですね。えー、そのために、えっ、ー、とアメ、住宅地にアメリカ、住宅地という表現でいいのかなえー、えーえー、と、沖縄国際大学は、あのところにヘリコプターがつい、えー、墜落してしまったと、まあ、復帰以来そういうのは初めて、あの、それ前に大きなものがあったってよく言われますよね、かいくつ えー、という話ですが、要するに、えー、と、アメリカ軍、普天間もお、なんていうかな、えー、しっかり対応できてなかったというか、えー、と、ちょっとした心のぬるみじゃないんだけれども、いろんな形で、えー、でまあ、回らなかった、自転車操業だったと、うん、いうことありますよね。ただ、この話には、それで、まずイラク戦争の時の混乱という感じでいいと思うんですけど、さらに、イラク戦争がもたらした影響って、いまだに続くのは、 これ、あの、米軍は、えー、イラクで、えー、間違った情報で突っ込んでいった。そして、多くの、アメリカ軍も亡くなったけど、多くのイラクの人たちも亡くなった。それとともに、アメリカの予算も莫大に使った。うんうんうん、で、う予算をどんどん使う中で、もうアメリカが世界の警察官じゃないから、 日本を含む他の国が肩代わりしてくれってなったのは、このイラク戦争以降なんですよね。な要する、ね、に、イラク戦争があったから、えっ、ー、と、アメリカが日本、えっ、ー、と、米軍の動きを、日本の自衛隊防衛省が肩代わりしなきゃいけなくなってきて、それが今の例の、えーえー、防衛費の2倍という、ちょっと驚く、 内容はよくわからないけど、とりあえず2倍と、急に2倍になっちゃった話ですが、あそこに繋がっていくわけですよね。うん、で、えー、米軍、あの、そのままアメリカってどうだったのかっていうと、えー、本当にあの、予算イラク、アフガンとイラク戦争の予算で、わっと続いて 使,、うん、使いました。そして、アフガン戦争は、えー、っとお、まあ、イラク戦争を2011年で、まあ、大きなものを撤退してからそこで終わったとすると、アフガンの方は、 2020, 2020年まで続いていたあ、21年まで続いていた。21年の8月まで。20年間戦っていた、はい、ほぼです。ですので、アメリカの予算ももう本当に使いまくってしまった。で、予算がなくなった。で、米軍の予算にも、最近また増えてますけど、米軍の予算も、東アジアを含めて全体的に減らしていこうということで強制的な予算の削減っていうのが、あこれ入ってしまった。 で、うんえー、アメリカってあの、もう一つはこの、えー、今日もここまで申し上げてないですが、私はいつも言う話ですが、えーえー、っと、9-11 以降何が起こったかっていうと、たまたまではありますが、えー、世界では中国が台頭して、ロシアが復活して、さらにアメリカ国内の分断は一気に深まったと。 分断が深まるので、物事が全く、えー、話し合いにならないと。今のまさに共和党と民主党ですが、その、えー、特にこのイラク戦争以降がひどくって、えー、予算も決められなくなっちゃった、えー。予算、財政のことを考えて予算は一律、えー、とりあえず話がまとわらなかったら一律で全部切っちゃいましょうっていう、えー、っていうのが5、6年続いたわけですね。う とシークエストレーションという鳴きみがない英語なんですが、予算の一律削減で、その中には軍の予算も入っていたと。で、振り広がって言えば、 その軍、日本に肩代わりしてねになっていく、うんえー。それが未だに続いてるわけですね。で、えー、日本としては北朝鮮の脅威、中国の、まあ、台湾の問題、えー、ロシアの問題、いろいろあるので、えー、っと、国民世論から言ったら、えー、っと、軍、防衛費の増額はおそらく認めてくれるだろうって雰囲気になっている、えー、岸田政権の方は少なくとも、えー。それが全然説明されてないところは大きな問題なんですけど、うん、説明する必要は大きくあるわけですが、っていう流れで、あ明らかに にイラク戦争その大きな日本が軍事費防衛費を増やさざるをえなくなってるっていうのはイラク戦争ですナイレブンですこれが大きなポイントになっていると思いますよねうんいやあの昨年の末にですねその、ま、国会が閉じてであの年末になってからその防衛予算をこう倍増なんていうことがこう掲げられて、はいま、非常にこう政権上の中では唐突にあの思えますけれどこうやってこう、はい、長いこうスパンでこう これまでをこう振り返ったときにあ、イラク戦争以降、じわじわとそういう流れが来ての今なんだなということが、やはりこう突きつけられてきますよね。そ, その総理なんですね。ただ、この、えー、と年末の話ですね、かなり一人歩きしていますよね。アメリカに1月末に、うん、久しぶりにあの、えー、コロナ以降初めて行ったんですが、えー、みんなあのこれがもう決まった話になってですね、アメリカの人たちと話すと。うんうんうん、いや日本も防衛費倍だからね。 日本も思い切ったよね、ドイツのように、みたいな話で、みんなもう始まってる話になってる。ただ日本では、いやいや、これから国会なんだよ。 まだ全然議論は進んでなくて、そういう方針を立てて、あと防衛三文書を変えただけなんだよといろんなところで説明したんですけど、えー、っと、もうちょっとなかなかね、アメリカが独り歩きしてる感じがしますよね。ワシントン・ポストから取材を受けたんですが、うんうん、その時にあの西部静岡会の直前だったんですけど、縦、えー、も矛もの、どちらを持つ、 岸田政権っていう、あの、岸田さんが言ったことを私言ってる、やっぱりそこを抜くわけですね。日本はこれで本当に大きく今変わりつつあって、過去ない大きな変化である。まあ、それをどう捉えるか、なかなか複雑で す, ですけれども。ただ、それは、ワシントン・ポストの人もそこだけ私、いろいろ一時間ぐらいお話しした中で、それだけほんと抜いて、えー、3、4行、5行ぐらい抜いたわけですけど、でも向こうの人たちにとってみれば、日本が変わったんだ。 そしてそれがなんかもう技術にとして動いちゃっている知性技術として動いちゃってるっていところは日本としてちょっとびっくりするところだと思うんですねいろんな国会が動いてまたこれからなわけなんですけどもねうん、うん、本当にこう20年目のこう地平で我々はそういう意味でのこう岐路にもこう立たされているのかなというふうに思うんですけれどあの最後にこれはちょっと大きなあの質問になってしまうんですけれどあのイラク戦争からのこう 20年間とい う, こう月日というのはこう、私たちの社会に何をこう投げかけているのかというところ前島さん、どのようにあのお感じになっているのかというところを最後に伺えますか、はい。すごくシンプルに言います。熱狂の怖さだと思いますよね。えー、その 一, 一つのムードに行っているときに少し冷静にならないといけない声だと思いますよね、うん。冷静になっておかしいぞっていう声、えー、ちょっと待てよ。 例えば、えー、何かあったらもうちょっと検証しようよって言って、言わないといけないこと、えー、ここだと思います。えー、これに尽きるんじゃないかなと思いますよね。 うん本当にこう、今おっしゃったように、まあ、声を悪げる勇気というものも社会の中で必要な一方で、これ本当だろうかというふうに、立ち止まる勇気というものも同時に求められてくるのかなと思います。そ う, そうなんですよね。あの、パウエル、今でも思ってるんですパウエルさんの見せた写真が、すっし私、わからなかった、うんうん。これ、どうしてこれがこれでなんだろうって、まあ、もちろんそこに、 中にいて、いろんな説明があったとしたら、わかるのかもしれませんけど、少なくとも当時の国連の話を聞いただけでは全くわからなかったですよね。だから、あの時に、いや、本当かって誰か大きな声で、誰か止めないといけなかった。ただ、そこはなかなかアメリカって、えー、当時のブッシュ政権、一番声を上げる男に、その役を えーえー、けっすね、うんうんうん、そのあたりがボタンの大きな掛け違いで、まあ、世界もそれを見逃してしまった大きな大きな反省ですよね。うん本当に教訓の話ですけれどやはり熱狂と自分自身が一旦こう距離を置いて俯瞰して見れるかどうかというところ非常にこうシンプルですけれどもあのそうした視点から今後のアメリカの動きや日米関係さらにはこう世界情勢も見ていきたいと思います。 島さんありがとうございました。こそありがとうございましたさああの前島さんのお話いかがでしたでしょうか、はい、ね本当にこうもう偽情報、うん、こう非常にこうずさんな形で、まあ、軍事侵攻が始まり、はい、でそれが泥沼になり、うん、で数十万とい う, こうイラクの人たちの命が奪われていったということはもう。 不条理極まりないもうどんなにこう言葉を尽くしても尽くせないほどの、うんまあ、惨状だしあまりにもこう理不尽なあの20年間だったと思うんですけれども、ね、私たちもこうイラク北部を中心としてこう、はい、通いながら、うん、特にやはりこう、うん、一般市民の人たち民間人がどれだけこの20年間、まあ、軍事侵攻やその後の IS によるこう やうん、でその IS に対しての総統作戦やこう何重もの戦闘に見舞われて、うん、本当にひとところに落ち着くこともなく翻弄され続けてきた人たちに、はい、私たちもこう度々こう何度となくこう出会ってきました。で最後 の, その 熱狂の怖さみたいなものは、まあ、発信活動を続ける私たちもこう常に心に刻んでおきたいこう言葉でもありますし、うん、でそれが今に至るこう日本のこう防衛力強化みたいなこうスローガンにどのように結びついていったのかとい う, こう、うんまあ、幅広い視点で今の日本社会も同時に見つめていきたいと思っています。はい さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピー r People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます、えー。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music ャストでも聞くことができます。 そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております、えー、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますはいそして3月もそろそろ終わりが見えてくる頃になってきましたが今月末誕生日を迎える安田さんのバースデードネーションも引き続き行っております、はいはい、本当にあのうう、ね、こうした一つ一つ の, あのサポートがですね、はい、この現場での活動の力になっておりますのでどうぞご覧いただけましたら幸いです よろしくお願いいたします。さあ来週三月二十九日水曜日の放送ですが、はいえー、いよいよ帰国ということで、はいえー、久しぶりのライブ配信をお届けしたいと思っています。うんえー、今回の取材報告をお届けしたいと思っていて、えー、果たして今回 どんな場所でどのようなこう取材をしてきてどんな出会いがあったのかということを皆さんにお伝えできればというふうに思っています。うん、はいまさに今日の話をねまたこう深めるようないろいろな視点を持ち帰ってこれたらなとも思ってますので、うん、よろしくお願いします。はいということでこの「レディオ・ダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。えー、今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきとそして佐藤圭でしたあっそして最後にいらないんだ。かんはい<笑>えー、もう一回やる。